それではま もう後ろに戻り子の皆様いらっしゃるんですけどもこの後総取りを始めさせていただきます総取りはですね、総取り、そしてドッポイスの方を流させていただきますもう皆さん準備万端ですねありがとうございます他にもね、チームの皆様いらっしゃいましたら是非、ぜひステージの方に来ていただいて、一総取りの方をおけさせていただきます 恋の発音を始めさせていただきますそれでは、いじるよさ恋、スタートです